これよりまずは我らどーんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます踊らんかい あはい、はいうい の, 元気祭り春の盛大なる 大きく。